はいおはようございますラスカラでございます本日の動画はですねもう後ろの方にはお店見えているんですが千葉県の八街市にございます元祖肉玉そばおちさんにお邪魔しておりますこちらのお店は以前もつけ麺をいただいたりとかしたんですけれども本日はね店名にもあるように 元祖の肉玉そばをデカ盛りで い, ただいていこうと思っておりますこちらの元祖肉玉そばなんですけれども鶏豚牛と3種類の動物系のだしを使ったスープを使用しておりましてこのね濃厚な動物系のスープはこちらのおちさんのお店のみでしか食べれない特別なスープとなっております。 でめちゃめちゃ濃厚で日本一ご飯に合うラーメンということを掲げて作っているラーメンでございますので今回はねそちらの一杯と白いご飯と合わせて最高にねうまいセットで食べていこうと思いますそれでは行ってまいります。 はいということでただいまね、えー、店内の方に入ってまいりましてこちら本日いただく肉玉そばめちゃめちゃでかいサイズでいただきましたでプラスねもちろんご飯でございますねラーメンはこんな感じでございます、はい、ということで、えー、本日いただくメニューはこんな感じで早速いただこうと思いますいただきますちょっとひとまずねこちらのスープから、えー め、ね、ぇちょっと麺いっちゃおううんあらうまいそれではいます<笑><笑> めめちゃめちゃゃね、濃い濃いんだけどしょっぱいわけじゃないのよだし感というかこの動物感がねめちゃめちゃ濃いんで絶対ご飯に合う一旦ねこちらのお肉ではい卵うわうわうわうわライスとこんな感じでお肉とライスでいただきましょう まあ下がりきらずにという形でいまして、じわじわとともに、ねまあ、増えていくということなんですが、ま あ, あの大阪などは も, もう、もっと増えているわけですけれども、まあまだそこが至っていないという中で、来週で うんうん、なんで久々いや、久々ですね。ね うまいっすいね。<笑>うん、海苔とニンニクのライスということで、超ジャンクな感じですね。うんうん そらくもう、発表だけだと思いますが、23度、東の市八王子市、近和市、九<音>州<声>、東の東、この辺りが、大変大変だと思います。 こちらのチャーシューなんですけれども、まあ、もちろん自家製チャーシューでしてこっちのねメインのお肉は豚バラなんで脂が強い部位と赤身の多い部位って感じでバランスがめちゃめちゃいいぜひねこれ皆さんもトッピングしてこのチャーシューで食べてみてくださいマジでうまい、うん<笑><笑> すごい。<音><音><音><音><音>あ これは大阪府の大阪府でやろうと、そんも思い出しますけれども、今、市職員がにてってす。<音声> なんですけれども、卓上にあるこちらのね、ブラックペッパーで少し味変をしたいと思います。<笑> そうです。もう高齢者施設なんかに対しての対策で pcr 検査を、ね、定期的にやるべきだって。もう無効って言ってるんでこれ実際の現場では pcr で陽性者が出てしまうとデモが止まってしまうという。この pcr やるべきだったりたに対しての対策。これは公的な根拠である意味、半ば強制的に pcr を定期的にやるという根拠を使わないと実現できないんですよね。だからぜひね。その国会議員はミじさんや。その政府の方にはその実際の力の悪い例や pcr 検査を、ね。 やるだから、そうない、うんだから、CM ニースはかなりね、判が出たりねまあでも。も、うん 始まらないっていうのもあるし、まあ、今の感じだと、ちょっと怖いなっいなっだけでは、それをしたくなってたから、そこをどうされますかっていうのもあって、やっとさせていただて、菅総理は、この延防止等重点措置について、こういう認識のもので、えの日から発言なんですが、どういうことは you <laughs> こちらのね味玉で最後の一口でございますうわうまかったごちそうさまでした、うん、はいということでた、ま、だいまねこちらの超特大サイズの三十層の、えー、肉玉そば 完食いたしましまこちらのね三重スープなんですけれども以前勤めていたお店の店長さんをやられていた時に開発したスープでして豚と鶏と牛使ったこの三重スープねオリジナルのね一杯がいただけるのはただいまねこの八街 の, の肉玉そばおちさんの方でしか食べれない一杯となっておりますまあもちろんね、えー、同名のメニューとか、まあ、似たようなメニューいろんなお店にはあると思うんですけれどもこのどっしりとした食べ応えのあるうまいスープに関しては こちらのお店ででしか食べれないんで気になった方はね是非おちさんのお店でこのね肉玉そば食べてみてくださいでこのおちさんのねお店、えー、コロナ禍になる以前は11時から夜の10時まで営業しておりましてま定、あ、休日もあったんですけれども今ね特別営業ということで時間が変更になっております 定休日がね、もうなくなりまして、お昼の11時から夜の9時までの営業となっておりまして、16時からね、18時の間は中休みになっておりますので、ご来店の際はお気を付けください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。